こんにちはる ち, ち, ちゃん盆栽さんです、は い, いんさんで絵の名前は栽さんで上六園とはるちゃん盆栽両方言ってるんでまだ通ってるのははるちゃんのを紹介していただきますはで入っていただきます。はい ここはなんか商品の盆栽が多いということそうですね。商品をメインにやってます。なるほど。はい。で今日はちょっとその商品の盆栽をね見せていただこうと思 い, ま す, います。よろしくお願いします。先ほどお聞きしたんですけど、春ちゃん盆栽の春ちゃんは奥様のお名前ということです、<笑><笑>アットホームな園でございます。愛妻家の愛栽家のうそうですね。山田、ね、です。 かなり綺麗な商品の盆栽をね、クロマスが並んでま す, です、ね。香川の盆栽園だと珍しいかもしれないですね。そうですね。商品がメインっていうのも、うん。そうですね。まあ、メインでやってるのはちょっと少ないと思うんですね。あ、そうですか。はい。うん、あ、香川だということ。はい、はいうん。どうしても、僕もそうですけど、畑で大きく作るみたいなのが多いんですけども。うん、そうそうこうやって小さいのを生産されてるっていうのは、あんまりいらっしゃらないですね。珍しいです。 特にまあすごい綺麗綺麗です。え<笑>特に力を入れてる木が、お、ね、随方という随木ですね。それを今挿木と摘木で増やしてます。挿木と摘木はい。随方っていうのは黒松の品種？えクロマの荒川省の黒松ですね。まあ突然変異でできたようなものです。挿、えー、木ができる？はい。なるほど。 山からね、取、うん、れた香川県の、あ、のさん、はい、香川県の出身の。他の地域じゃない、この地域の黒松ですね。はい、それが、これ。こっち、あ、こちらですね。そうです、ね。このゼイの特徴を教えていただけますか。えー、っとですね、あの、やはり幹が荒れてくるのが早いですよね。それと、葉っぱが太くて短いんです。それと芽吹きがいいですよね。 いっぱい吹いてる感じがしますね。はいはい、ちょっと雨でね濡れてるからあそう、ね、<笑>分かりにくいかもしれないけど、肌も結構だからこれで何年目ぐらいです。かこれでね古いので40年ぐらいじゃないですかね。40年。はいあ<笑>結構。なるほど。確かにこれとかも葉っぱが太い感じがしますね。そうですね。別の黒ロマツに比べるとやっぱり、うん、ねちょっと古いですもんね。はい。 ちょっと差し木、はい、でどんな感じでやってるのかとか、あんまり月は良くないんですよね。月は良くない。月は悪いです。でこのあたりですね。これ こ, これが去年の10月に差したんですね。去年の10月。はい。いやことごめんなさい今年ですね今年の10月<笑>間違今年の10月以降。はいはい ですね、<笑>あやっぱ去年か去年ですね<笑>隠れ時代でだうとどのぐらいですか 50% とか 50% はつかないと思います、えー、うまくいくと 50% ついてるんですけど今これで 50% は多分ついてないと思う泡をしてるんですけどまだ根が出てないものとかねあ、まあ、この辺りでしたらもう根は出てますけど、はいはい、そのほかのはちょっとまだ分かんないですねどのぐらい刺してるんですか期間は だいたい一年ですね1年うちじ ゃ,、はい、じゃこれがもうちょっと育ったところとかっっ育ったところ今のはあの挿し木なんですけどもはい引の部分があさ先ほどのえっ、ー、とこれこれ挿し木の部分ですね挿し木はい何年ぐらい経ってるんですか、ね、これがこれが2020年に挿したやつ 年年前はい、ここれがねんんなになにるんだよはいだからもうあんまりこれも数 刺, 刺してたんですけども300本300本ぐらい刺してこのだしがついてないへえ結構確率は悪いですねうんこちらはつぎ木ですじゃ次。はつぎこれを黒松に継いであるでそうです黒松に継いでるんですねへえ今年継いだのがこれですねなるほど春に継いでこれが1年経ったやつです あこの辺のも買えるんですかええ大丈夫ですよ向こうのね立派なやつだと お, お高いけど、はい、ここから始めるみたいな人もそうですね、えー、それでこれがちょっと古くなったのがこの辺りですねおこれぐらいになるとねもう盆栽に、はい、そうですね成にはもう だ, だいぶできてますんでなるほどこれがね ででで年経ってまますすす、はいえー、買うななならここのの辺がいいいいいいかりとと思思よ、うん、楽しめるちはね日、はい、いいによってちょっと違いますけど。えー YouTube で流しちゃうと売り切れちゃうじゃないですか売り切れちゃいます、ね、<笑>これは綺麗ですよこれもね、うん、これがね刺し木です刺し木はいこれ下から全部あの下黒松じゃなくて随法全部が随法です好き、ね な, ええ、なら粘りもかなり期待できそうですねいや根がね刺 し,、ね、し木はちょっと悪いですね根がね 片根とかになっちゃううん、そうです。うん、それを何回か植え替えしていくと、だいぶあの、根はだいぶ出てくるんですけども、ちょっと根っこ悪いですね。なるほど。この辺は違うんですかあ、これも随イですね。これも随筆です、ね。これも継ぎ木です。継ぎ木はい。こっちがいいんだろう。好みなんですかね。うん、これもあの小さく作っていけばね、きれいになるんですけどねなるほど。で、こっちにまた戻ってくるか。はい。 こちらからだんだんだんだん古古くなります向こう の, ほどの、ね。ああ、じゃあこの辺の方が若いね。木は若いですね。ああ。でもだいぶこのあたりもね、随ほらしくなってきてます、ね、なるほど。どういう感じです。<笑>なんでこの辺のゴヨマスってどこのやつなんですか。これはあれじゃないですか。よくあるあのこの辺でよく見るん。んですね。ちっとヤツラっぽい感じの。はいはい。それはもうあの赤いし。 赤石か、はい紙、あの愛媛県です。愛媛。はい、ええー、赤い紙もね有名ですよね。松まつねだいぶ減っちゃったから欲しいな。<笑><笑>夏でだいぶ枯らしちゃったんで。<笑>あ暑かったからね。そうですよね。いわゆるその商品のものだったら大体ありますよね。随方いっぱいあるし。そうですね。大体揃ってると思います。そうですね。心拍もあるし、陶器もその裏に山ほど、はい、あるんですよ。 彩りが豊かに、ね、手入れが追いついてないような状態です<笑><笑>雑木は結構お手頃なやつが多いっていう、ね、あそうですね安いのは3000円ぐらいからありますので3000円ぐらいはい、うん、上はちょっとお高いものもお高いものもはいこちらの方のね始められるこれから始められる方とかね、うん、いいサイズいいお値段だろうなっていうのがいっぱいありますよねそうですねちょっと見てみますか、はい いや、長寿街も結構、うん。この辺りもちょっと。今年はね、いいやつありそうなこの辺、お互いですよね、うん。この辺りちょっと病気きましてね。そ、えー、う, う手が追いつかなくて。<笑>だから、暑さとか影響があるんです、ね。いやー、やっぱり病気ですね、あこの辺り、うん。皆さん気をつけてください。気, 気をつけてください。<笑>皆さん。でも立派ですよね。本当だ。長寿街は向こうに。向こうのがいいのかな。うん これ長寿貝。えー、立派な、ね、立派なんですよ、ね。長寿貝と細いイメージがすごいある、はいはい。まあまあ太ってますねこれ畑に入れといて、それを。あ、そうなんですか。はい、ええー。なかなか一般の方ではできない手間が入ってます。すね、畑となると。ちょっと値段聞いてもいいですかこ。この辺高いですよね。いや、これはね。 3万から4 万, 万から万でということ で,、ね、でそっちのちょっとちっちゃいのはあこれはこれは寄せなんですけどねあ寄せ植えなんですかへ、ねはいはい、えこ、ー、れはもうお手頃ですかお手頃、はい、手, 手が出しやすい寄せ植えもねついちゃいますもんね、はいはい、育てれば土とか良さそうだな これはおいくらかね。<笑><笑>あの僕今値段すごい聞いてますけど、10月の22日にいるさんのイベント に,、はいはい、ントに出、はい、あの出品されるじゃないですか。出しますね。それを今お値切りするところです。はい、あ、そうですか。<笑>これはね、えっ、ー、と6千円の消費税。6千円の消費税。はい。これもう手でも出してくれるの。はい、出します。出します。はい、はい。そういうのあんま手に入らないですからね。ね はちょっ と, ょっ と,、はい、ょっと手入れきれいにしてきれいにして、はい、品種はこれはね溶液はい、うん。これも結構お安いお値段でさっき見させてえー、っとね4000円ぐらいだったらうんぐ<笑>らいです、はいはい、生産地価格生産地価格らしいです皆さん喜んでいただけないとねそうですね、はい、お待ちですか<笑>、はいだって はい、買ったら自分で挿し切りで増やせますからねそうですね<笑>できるか分かんないけどうまく挿していただきますと で, <笑>できます、ね、さっきの話では1番目がいいはい月がいいえー、っとね今のところ1番2番どちらがいいかというのはちょっと難しいですよね、うん、まあどっちでも可能ではな い, い大丈夫ですはい目切りをしてそれを刺すことでも大丈夫なんですか、はいそうです なるほど、はい。じゃあもうね一石二鳥というかねあそうですねそうですよね、はい、ええー、じゃあぜひいうふうにもう一回ちょっと見てみた、ねはいなと僕ちょっと欲しい な, <笑>なんだろうねちりめんもみが多いのかな、ね、モミジも多いですねモミジ、そっか獅シ頭も出すって言ってましたよね。あシガシ獅子頭出しますねはい獅子頭は良かったですよね さっきにしてもらったやつの 中, 中のやつ中見ますか手頃な手頃なはい、ハウスへ入ってきました こ, こちらですねイベントに出すような獅子頭、はいはいはいはい、これ見てくださいこういう獅子頭はなかなかね珍しいというかこういう模様の入ったある、はいはい、も さっきの値段がどっかに書いてあった気がする。<笑>こは 書, いいす書いてないか、<笑>あ、ホトシンが。あのー、ホト、ね、シンとしし頭。しし頭。まあ、こういうのも、ございます。サイズもちょうどいいしね。そうですね。うん。結構好きな形選べるから、いいですね。この中もう足元できてるか、あとこっち作っておくださ い, いです、ね。はい、はいはい。こういったものもあります。あとは、さっき言った牢屋が。牢屋だとね。 こんな感じの。うん。これがございます。切り面数が。まあ、これも。お手頃価格で。お手頃価格で。はい。クイ ー, ーですねこれは。でもありますね、そう、はいはい。すごいお手頃だと、ね、思これは綺麗。いいですね、こういうのね、なかなかないから。 しかも岡田さんご本人がね、うん、作ってそうです、ね、作ってる の, の10月桜、うん、あそうだ10月桜はい花がちょっと終わってる子もいますけど、うん、最近咲いたんですかねあこれちょっと咲きそう な,、うんは か, ね、そうなかわいいのが、はい、10月に花が咲く桜そうです、ね、春, と秋に咲く春と秋に咲く桜です糸 咲,、はい、咲き、うん 上品の、ねうん、花が咲きますよここも入かわいいですもんね。<笑><笑> はい、といいうわけで、えー、見させていただきましたお客さん多分いろんな人が見に来たいと思うんですけど何か注意点とかあったりしますかいやそれはないですもうずっと空いてますんではい、はい、連絡さえだきましたらじゃあ一回連絡してから来た方が、うん、そうですね、まあ、安心というか、はい、ということ で,、はい、で概要欄にまた連絡先とか<笑>載せておきますではいはいま、えー、高松ではいはいは貴はな商品防災がたくさん置いてあるいいうこといはいはいはいは い や, もうやっぱ僕の家がね大きいのが多いんでなんかうんいいですねこいつ小さいのね<笑>羨ましいですねこんだけたくさんもる羨ましいええー、作, 作ってください。<笑> 10月の2223のフェスにも出品されるとお客23でずっと会場にはおられますね。でいられますだからお店の方にね来られた方はちょっと購入は難しいかもしれない まあ、呼んでいただけたらもしかしたら対応はでき、うんはいきるかもしれませんと<笑>いうことで、はいはい、というわけで、えー、本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございますあは い, <笑>いただけるんですか、はいちゃいました あるじゃ、全部見られてるらしいですよ、岡田さん、一休さん。そうなんですか。矢島さんですかね。矢島さん。うん、あ、そうか、商品あそう。あ、あの人すごいね。すごいですよ。うん、だから、この前行ってきましたよ、うん。あ、そうなんですか。だいぶ遠いですよね、でも。も遠いけどね。<笑>ええー、矢島のあのー、ね、小さく作ってるのはやっぱりいいですね。あなるほど、うんうん。夢、夢のコラボを見たいですね。<笑><笑> だけどもう年が足んないですよ。私は。年がたんない。<笑>嬉しいです。これいいですか？いいですいいですよ。どうぞ。<笑>いやとずえ。あらあら。